あ消えたあ消えた足だけもうねあなたねあー出てた出てた出てたもう出てったどうしてそうなるのうそうそうそっち行けあ違う違う違う違う違う違う違うそっち行け 100g はなああシール落ちてる<笑>今度はシールが落ちてるお嬢さんこっちはいどうぞはいそっちそっちうんこっちこっちそうそうそ う, そうあ天才やん天才やん 帰 る, 帰る。はい、帰ろう帰ろう。お母さん来たよ。ほら迎えに来た。お母さん。近所の怖いおばさん。コロンです。だいぶ怖いよ。怖いおばさん、体温測定に来ました。 ースでで遊ぶチビ今日はでしたたやめ て, あやめ て, やめてあ気づいた か, 気づいた か, いっかさんお母さんです。お母さんです い や, やって顔でこっち違う。 一応餌より怒るんや偉い ぞ, いぞいあっちょっと何、うん、あの人って顔しっあまた行ったまた行ったいかんいかんいかんいかんあめっちゃスって顔で見て窓の熱やいかんいかんいかいかんいかいかいかいかいかいいかんいかんいかんいかん がすなならいいんやけど行子急に気にしだす。<笑> じゃあいいかへん呼ばない。行ったよー行ったよー行ったよー<笑>あー。あ行きそう行きそう行きそう行きそう行きそうあ行ってます行ってます行ってます近い近い近い。コモリンぐらいのでコモリンはいいから。あんなー。ファイてテ。 いい よ, いいよいいいいこれも毎日やんねんねもういいってほら。 <笑>はいはいはい行かれへんよこっちはもうほらワニ入っとるがワニ わっわわってあっ私も急がなくて。 赤ちゃんとあまねが寄るとはい同様はい同様はい同様はい同様してはい逃げたー朝も逃げまくっとった台に上がると勝てるあの逃げ切れる台に上がるとあの逃げれる赤ちゃんが上がれないからあまねタクけたいそうそうそうそうそうそう食べると思うああ逃げた いいじゃん、何もしないよ赤ちゃん食べる私あ、りバットで邪前だね邪魔だねお姉ちゃんだよかわいい怒り方だね<笑><笑>大丈夫<笑> はい。いいよ、いいよ。あの台に逃げたらいいと思う、台から台へ。あ、来たよ、来たよ。<笑><笑>何や、怒ってんの。白って顔してんね、この人。あ、低くなった。お母さん。大人しかわきんせへんの、いな。 やっぱちょっとチビやで。勝てそうだから、あれなんて。あ、帰っていくかもしれない、あれ。あ、戻りだ。あ、それは怒られるかも。<笑>だってチビがおるから。気になる。気になる。<笑>はいはい、なんかどっか行ってた。 お主おお強いなボボーイタカボーイイっこの台は上がんの 乗って、降りて、乗って、降りて、あー、やばい、そこでは乗れへんやろ、乗れるこっちは乗れるね、よいしょ、低いもんね、ここはね。 ピピンさんンさんいや、ま、だてくれれるるかななはーいうわーはいたいわももう痛いいにわうももバイバイバイバイバイ。 帰ってきたやん。 展示した展示したいかいか君が行くとややこしいややこしいややこし い, ややこしい人が接近してますややこしい人が接近しますややこしいの塊ですあ、それゃ怒るわ怒られるよちなちゃん